バールボスはブローニング M1919 しばかりに参いりました指揮官敵はちゃんと殲滅するから近づかないでしょうブローニング M1918 よおっひとついいことを教えてあげよう指揮官発機会に到達すればいいんですか めまして指揮官 ここあなたがここの指揮官ですか勝者軽機関銃ですただいまより入隊します意外と指揮この MG-5 は今日から新たなものだあなたが指揮官ですかあなたが指揮官ですね MG-42 の姉 MG-34 ですすみません指揮官様あのー切り裂くような音を聞いてみませんか ラインメタル FG42 が着任しました指揮官がひついいことを教えてあげる赤井が新たに配属された MG3 だ嵐のような火力を。